タイピングしますいいね今回は何をするの今回は自作タイピングソフトで10進数の1桁足す1桁の試算を練習するよ私の知っているタイピングと違うのですがこのソフトの流れは ソフトの特徴は、使用者がいろいろ作れることです。問題ファイルやキーボードの設定までいじれるタイピングソフトは結構珍しいと思います。なるほどだいたい理解。ところでさっきから何回か計算間違えてませんか？多分気のせいじゃないかな。これって小学1年生がやってる問題ですよね。都合悪くなってきたので早送りします。くさ。 とということでいかが出たのだ一桁まず一桁の足し算100万に70秒もかかって9回も間違えたんですか意外と間違いが少なくて安心したのだ。ということで今回の計算間違い実況を終わるのだ。みんんなも遊んできてねバイバ